はい、どうも、メイチャンネルです。本日はですね、JAL さんの方から、なんとね、FOP2 倍キャンペーン開始のね、発表がありましたので、急遽ね、動画撮らせていただいております。まさかね、2023年に FOP2 倍のキャンペーン来るとは思ってなかったです。こちらですね。いやー、びっくりです。 まあちょっとね、あの対象路線があったりとかですね、まあ限定的にはあるんですけども、まあこういったキャンペーンがね、2023年行われると思ってなかったので、本当にね、めちゃめちゃテンション上がってます。はい。ということで、こちらのね、説明、解説やっていきたいなというふうに思いますので、最後までぜひね、お付き合 い, いただければと思います。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 行きましょう。はい。ということでですね、こちら JAL さんのホームページの方にやってまいりました。こちらの URL につきましては概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらの方を飛んでいただいてチェックしていただければと思います。はい。ということでですね、見てください。大阪、伊丹、関西、発着、対象路線限定、フライオンポイント2倍キャンペーン。ということ で, ですね。来ましたね。びっくりしました。対象登場期間が2023年2月20日月曜日から、 4月の11日の火曜日までということになっております。キャンペーン内容を見ていきたいと思います。はい、キャンペーン内容ですが、対象条件を満たすご登場でフライオンポイントを通常の2倍積算いたします。ご登場前にキャンペーン登録が必要となりますので、これ必ずね、もう動画止めていただいてもいいんで、まずキャンペーン登録を行ってください。 ボーナスフライオンポイント。各種キャンペーンで加算のフライオンポイントは2倍の対象外となりますのでご注意くださいということです。本キャンペーン分のフライオンポイントは通常のフライオンポイントと同時積算いたしますということになってますね。はい。そしてね、対象期間先ほど申し上げた通り2023年2月20日月曜日から 4月の11日火曜日、ご登場日までということになっております。キャンペーン登録期間につきましては、2023年2月15日水曜日から、本日ですね、4月の11日火曜日までにですね、必ずご登場前にキャンペーン登録が必要となりますので、これ忘れずにね、必ず登録を行ってください。もう今すぐ行ってください。はい。まずはここからですね。そこからね、 予約とかを見ていただければなっていうふうに思います。で、対象のお客様、JAL マイレージバンク JMB 会員の全地区の方でございます。対象路線につきましては、大阪、伊丹、関西発着の対象以下路線ということで、大阪、伊丹の、まあ、札幌、函館、青森、三沢、花巻とかね、秋田、仙台とか出てきますけれども、まあ、沖縄までという感じです。で、大阪、関空からはですね、札幌、羽田が対象と。 え、いう風になっております。なので、まあ、関空の方からですね、沖縄、那覇の方にね、飛んでる便だったりとか、対象外となりますので、これね、ご注意ください。で、対象運賃につきましては、大人の普通運賃、往復割引、障害者割引、JAL、ビジネスキップ、E ビジネス、特便13721、そしてね、株主割引、当日シニア割引、スカイメイト、乗り継ぎ割引7、セブン。 特別乗り継ぎ割引ということで、先得がです、ね、対象外となります。これ一番、ね、安い価格で、まあ、取れたりするんですけど、それは、ね、残念ながら対象外という形になっておりますので、ご注意くださいね、予約取る際にはねで。フライオンポイントの積算例となりますが、通常のフライオンポイントですね、獲得していただくポイントが2倍となりまして、この登場ボーナスフライオンポイント、400ポイント等につきましては、ですねこれ2倍になりませんので、 ご注意ください。1332ポイントフライオンポイントをいただける場合は、これが2倍になって、2664ポイントに登場ボーナスフライオンポイント400ポイントが加わってですね、3064フライオンポイント貯まるということになります。ちょっとね。 余談にはなりますけど、ANA さんはこの登場ボーナスポイントも2倍になりますので、JAL さんとの違いはね、そこが違うというふうにご認識いただければと思います。で、キャンペーン応募はね、こちらからということで、キャンペーンに登録するっていうことでね、ポチッとしていただければなというふうに思います。はい。でですね、まあ、ご存知の方ね、多いとは思いますけれども、まあ JAL、JAL、えー、フライオンポイント、 シミュレーションとか計算とかで検索していただくとね、こういうまあのページの方に飛んでいただくことができます。これもね、概要欄に貼っておきますので、まあ、国内線の方にね、着きましては、この JAL グループ国内線の日本地区会員の方、まあ、海外の方いらっしゃる方、こちらクリックしていただくと、はい、このようにですね、 まあ、ジャルさんの、えー、路線をね、検索していただいて、どれくらいのね、フライオンポイントを貯めていただくことができるのかっていうことをね、検索していただくことができます。まあ、例えばですね、大阪、えー、伊丹関西から、まあ、札幌ですね、新千歳の方に、ファーストクラスに乗った場合、うんち4とありますけども、 4月の11日まではね、こちらの上。まあ、4月12はね、もう対象外となりますから気にしないでください。4月11日登場分までで、まあ、賃ん4ということでですね、まあ、例えば往復割引とかですね、まあ、そういったものを利用した場合は、えー、運賃4、75% 積算となりますので、この通り、マイルはね、833マイルとなりまして、フライオンポイントに関しましては、フライトマイルが833マイル、えー、フライオンポイント換算率でかける2倍の、さらにね、2倍となりますので、 えー、実際はですね、まあ、3332フライオンポイントに400ポイントが加わるという形になります。これはね、今この表に出てくるのはですね、フライオンポイントの換算で、フライオンポイントの2倍っていうのはね、換算されないものになります。この2066をね、あの2倍しちゃダメですからね、833マイルを2倍していただいて、さらに2倍していただいて、この400フライオンポイントをね、加算していただくという計算方法となります。 はい。で、こちらですね、今、運賃の方ですね、沖縄からね、大阪ということで検索させていただいてまして、まあ、先得がね、もう対象外となります。この1480円。まあ、そもそもね、那覇から、えー、関空がですね、対象外となりますので、こちらのね、那覇から痛みだったりとかね、まあ、そういった那覇からだと痛みという形になります。そこね、ご注意いただければなというふうに思います。 はい。なのでですね。まあ今、大阪の方からですね。またね、ちょっと切り替えさせていただきましたけれども、まあ大体ね、安いところで、このね1、先得が1万780円で目につくんですけど、これは対象外です。この上のね、先得の1万2780円も対象外となります。なので、この中から対象のうんちをね、探していかないといけないという形になります。はい。ほとんどね、先得とか出てきちゃいますもんね。はい。この中から先得以外のね、えー、ものを検索していただいて、 あの、いくらぐらいが安いのかなっていうのをね、検索していただきたいなというふうに思います。このね、特便の割引21だったりとか、まあこういったので、ね、組んでいただくんですけども、私の方でね、シミュレーション出してみました。はい、こちらですね。 Google スプレッドで作成させていただいています。こちらもね、URL、概要欄の方に貼っておきます。まあ、いじることはね、残念ながらできませんので、シミュレーション代わりにしていただくことはできないんですけども、私が調べた内容の、あとはね、もう仮定で置いたものですね。この2月の20日からですね、26日までで、まあ、この瓶はですね、今調べさせていただきました。2月15日の19時時点で、まあ、空席があるものですね。えー、特割さんとかですね。 はい。まあ、こんな感じで検索させていただいてます。で、特割とかでですね、検索させていただくと、まあ、最安だとですね、やっぱりね、12,280 円とか、11,080 円なんですね。まあ、ここから下はですね、日付で検索してないです。ま、たいこういう感じで取ったとしたら、目安としてですね、えー、フライオンポイント、まあ、5万2000までちょっといっちゃうんですけども、あの、38万円ぐらいで、フライオンポイント単価、えー、ポイント単価が 7.32 円。 ぐらいでですね、えー、取得していただくのがまあ一つの目安かなっていうぐらいのイメージです。まあ、もしですね、この 11,280 円の先得ではないね、ちゃんとね、あの対象となる運賃でもし全部取れたとして、まあ、最安値を、もし、家庭ですよ、全部取れたとして、理論値で言うと、おそらく最安値だと 225,600 円ぐらいで、 えー、52,320 フライオンポイント獲得していただく。まあもうちょっとね、ちゃんと5万きつキつツキツにちゃんと路線もね、えー、変更したらもうちょっと抑えられたりするかもしれませんけど、フライオンポイントをまあ 4.31 円ぐらいまで、えー、落としていただくことが、ひょっとすると理論的にはできるかもしれないので、ここら辺ね、えー、目指して、 あの、予定を組んでいただくのが、まあ、一つの目安になるかなというふうに個人的には思います。はい。ちなみに私はもう今ね、JGC、えー、保有しておりますので、これがあるからといってですね、まあ、東京に住んでるっていうことも当然ありますけれども、修行に関してはね、特段行う予定はございません。はい。 あと、左下の方にですね、一応参考までに、伊丹みなクラス J75% 積算のものだと、2912フライオンポイント。これ2倍になったものですね。あ、ちなみにこの表もね、2倍になったものでございます。はい。で、痛みなのファーストクラス 75% 積算だと、4096フライオンポイントという形になりますね。はい。で、痛みなファーストクラス 75% 積算のもので、4096フライオンポイント。 伊丹新地とせ普通の 75% 積算で2400フライオンポイント。伊丹新地とせクラス J75% 積算で2664フライオンポイント。伊丹新地とせのファーストクラス 75% 積算で3432フライオンポイント積算されていくという形になっておりますので、まあね、一つの目安として見ていただければなというふうに思います。 はい。いかがでしたでしょうかまあ、表などもね、参考にしていただければなというふうに思いますけども、まあ、まずはね、フライオンポイント2倍のキャンペーンが出てくるとは正直思っていなかったので、取るね、予定はないですけど、とりあえずなんかテンションは上がっております。だから本当にね、まあ、前回取らなきゃいけないと思ってたけどできなかったとかね、 ねえ、やっぱり取り損ねたなっていう方は、ま、チャンスなのかなっていうふうに思います。まあ、私個人的にはですね、まあ、取る取らないは別としてですね、まあ、JAL さんがこのようにね、まあ、キャンペーンをね、えー、先立って打ってきたので、まあ、ANA さんがね、追従してくるのかどうなのか。まあ、一つこれが気になるところと、もう一つね、気になるのがですね、大阪発着限定ってなんかずるいじゃないですか。だから、今4月11日までですよね、これがね、例えば4月の12日からは、 羽田発着とかですね。まあ、他のね、秋田だったりとか、北陸の方だったりとか、まあ、そんな便のね、発着で、なんか限定的に、期間的にね、なんか動いてくる、キャンペーンとしてね、いろいろ打ってくるってなってくると、ますます面白いなと思います。これで<笑>、スポットでですね、大阪発着フライオンポイント2倍だけでね、しれっと終わってしまうと、ちょっと寂しいなっていうふうに思いますし、 ちょっとずるいなっていう風に思ってしまうので、ま、ぜひね、JAL さんは、あの、そういった他のね、地域からも、え、フライオンポイントのキャンペーンぜひ売っていただきたいなというのが、まあ、本当に切に思うところでございます。皆さんはどうでしょうかこのキャンペーンを利用して、 やった修行しようっていう方もいらっしゃれば、もう上級会員いっぱいだからもういらないよっていう方もね、当然取ってる方いらっしゃるでしょうし、やっぱり羽田だったりとかね、その他の地域もやってほしいっていう、ね、意見もあると思いますので、皆さんのね、ご意見とかぜひコメントでいただけると嬉しいです。いやー、びっくりしました。